タレと絡めてくださいナンをおポコッとのせますどうも僕だよということでですね今回はですねもう本当にもう3本目でねサトリーナでフィーバーです私はいい感じになっちゃったら締めに向かっていこうかな と, と思いましてですね試行シリーズ試行シリーズはこんな状態でやるもんじゃないと思ってたんですけどこのね試行シリーズ本当簡単なんです試行のあーブラゾソガです これ、ね、ほんとにおいしいんですよということでほんとにおいしい油そばを作っていきたいと思います材料はこちらです油そばですからそば生麺がいいです焼きそば麺とか、ね、できなくてないんですけどもほんとにもう至高だったら生麺これ 130g ぐらい1玉ですねあとはねトッピングです全部卵ねこれ卵黄だけ使います刻み海苔は適当に味付けメンマこれチャーシュー 自分で作ったやつでもいいんですけども今日こういうのを売ってたんでもう買ってきちゃいました。数枚ですね。あ、ま、と刻みねすごい重要なんですけども味付けに素材力だし。これを使ってください。何がいいかってかつお節をすげえ凝縮させてるだしの粉なんですよ。油そばってかつおの粉とか使うじゃないですか。この素材力だしだと味も香りもどっちもつくっていうすげえ商品なんですよ。余ったら味噌汁とかに使えばいいんでこれを買ってください。以上の食材で調味料あるんですけどこれ概要欄でチェックしてください。 はいじゃあ作っていきたいと思いますけど要はね思考の締めのレシピなわけですよで思考の締めを食べるために何を一番気をつけなきゃいけないかっていうと自分を締めの状態に持っていくことなんですよなぜかというと普通油そば食ってももちろんうまいんですけども僕が一番うまいと思うのはやっぱり、ね、締めの油そばなんですよね最後に油そば食べたい そんな時皆さんありますよねありませんかいやありますねということでですねそういうことに向かっていくために僕を締めの状態まで持っていきたいすっごい体の芯から冷えた時に食べるあったかいうどんはうまいですよねそれと同じですベロベロに酔った後の油そばってうまいんですよなのでベロベロに折っていきますあーじゃあやっていきたいと思いますまずね用意する器あの調味料入れていくんですよ山サ派なんでね山沢の醤油。 大さじ1よりちょっと少ないぐらいこれぐらいですね1杯よりちょっと少なめ1杯やっちゃうとちょっと濃いめになっちゃうんでお酢なんですけどちゃんと皆さん穀物酢使ってくださいね優しいお酢とかだと味変わっちゃうので全然お酢の味しないんですよねあれねお酢が大さじ半分オイスターソースもね醤油と同じ大さじ1弱なんで大さじ1ないぐらいこれぐらいですねはい紀元のね しです、これ香り嗅いでみてください発その香りすっごいするんだこれが油そばに非常に合うんですねこの香りを嗅ぎながら飲んでいき大体これぐらいですねこせ半分ここに入れますこれがポイントあとごま油大体ね小さじ2ぐらい足りない方はもうちょっと入れてもいいんですけどもまずこれぐらい試してほしいよく溶かしておきますこれがこの油そばの最高のタレこの香りだけ飲める <笑>必ず沸騰させてくださいお湯 は, 湯は沸騰させたところにちょっとこうもみながらはい、パラパラっと落とします必ず沸騰したお湯でやってくださいね煮てるときもなるべく火はボコボコ言わす表示どおり茹でましょうか2分半から3分火の加熱はこのお水も硬いのが好きな方もいれば柔らかめが好きな人もいるの、ね、で僕はねあんまり硬いとあんま好きじゃない人ですこれを火止めてこれザルに移します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 ということで、こちらで「趣向の油そ完成でございます大したやつやってきました、ね、食べたいと思います食べてく、うん、一番のやついきたいと思います卵を崩していいですか具材を混ぜてこれですよこれいただきます たれのうまさが尋常じゃなくラーメン好きで昔ものすごい食べ歩いてたんですよどこの油そばよりもこの油そば一番美味しいです豆が半端ないんだよね一番下に来るのがだしですよ鰹節の油そばなんだけどもうつまみ後がけのラー油も合ってますねこの油そばはマジで至高ですわ味変カンフージェネレーションまい そして、ブラックペッパーこれでもう完全体ですいただきますうまい糖と油は美味しいのが約束されてるんでそしてこのイールねむしろねうますぎてしまんないですねこれねあとね何か入れるとしたら殺しにんにくだったりとかこれしょうがだったりとかまあ、豆板醤とかプレーンな豚そばなんでいろんなものを追加していただいて結構でございますということで皆さんぜひ試しめみてください。 最近あの僕はあの NHK の E テレに教育テレビに出てるんですけどあの多分 そ, その人それで僕のことを知った人たちがこのチャンネル見たらあの多分降板させられるんで、えー、とクレームはこのチャンネルのコメント欄に全部書いてください。<笑><笑>